ダチョウ肉を使った小松菜炒めまずは材料紹介からです約2人前ですダチョウ肉 300g 小松菜1束にんにく2かけ下味用調味料として紹興酒料理酒でも可能です大さじ1オイスターソース大さじ1しょうゆ大さじ1合わせ調味料として紹興酒 料理酒でも可能です大さじ1オイスターソース大さじ1醤油大さじ1砂糖小さじ1黒胡椒小さじ1水大さじ2片栗粉小さじ2そして片栗粉大さじ2油は分量外ですまずは肉の処理をしましょう肉の繊維がこのような方向で入っています肉の繊維に沿って5ミリから1センチ程度に薄切りしていきます この際、白い筋の部分は除去しましょう。薄切りにした肉を今度は短冊切りにしていきます。肉に下味料調味料を加えて混ぜ合わせます。 根元を切って洗った小松菜をざく切りにします。 この時茎の部分と葉の部分を分けておきますニンニクは潰してから粗くみじん切りにします 火の通りをできるだけ均一にするため先に茎だけを加えます大体30秒後葉を加えます。 全体に油が回ったら火から下ろしますできるだけ油を切りたいのでキッチンペーパーを下に敷きましたフライパンにダチョウ肉を加えます油が足りなかったので追加します肉をほぐしながら火を入れていきます 少し赤みが残る程度で火からおろしますフライパンに油を少しとニンニクを加えます10秒くらい炒めて軽く香りを出します小松菜とダチョ肉を加えますざっと混ぜ合わせます 合わせ調味料を加えましょう片栗粉が下で固まっているので混ぜてから加えましょうとろみがついたら火を止めてください器に盛って完成です